こちら高級感があって人目を引くデザインはインテリアとしてもグッド CD プレイヤーを紹介しますはい本番あー結構オシャレかもしれなくてカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタート はいどうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。はい、というわけでデジャヴ感がある方はありがとうございます。こちら、以前紹介した CD プレイヤーを再構成してお届けします。というわけで、フルスイッチ式 CD プレイヤー。今回はですね、使い方と合わせてご紹介していきたいと思います。 というわけででね、この CD プレーヤーおしゃれなんですがちょっと特殊な使い方をしますのでご紹介していきたいと思いますまずこちら電源なんですけども本体にですねここにコードがついておりますコンセントに関しては USB に付属のこちらをつけまして電源コンセントに挿しますそうしますとですね本体に電源供給がされますそしてここからが注目なんですがこの CD ですね音源入ってますのでセットしますでここを引きますはい音が鳴りました えはいというわけで、ね、音が鳴りました止めますこのですね線を引くことによって電源オンオフが切り替え可能となっておりますここにですねいろんなついておりますもしくは付属のリモコンで操作することも可能ですえー、モードがあります今 CD ですそして1回押すとはい USB 続きまして SD はい、こちらがですね、電源ボタン。Bluetooth 接続する際はこちら。USB、SD カード。で、FM ラジオに CD プレイヤー。リピートするときはこちらをします。で、AB 機能のリピートはこちら。音声、再生、ストップ。ボリュームのプラス、マイナス。前の曲、次の曲。時計表示、AUX に関しては、こちらのコードを使う際に使います。電池に関しては、単4電池が2本必要となっております。例えば、USB。 はい、CD、はい、SD、はい、FM ラジオ、はい、というですね、切り替えもリモコンですること、リモ、はい、リモコンで切り替えることが簡単にできます。 え続きまして CD の種類ですね CD 再生できるからといって全部の CD がですね再生できるというわけではありません監督ですね一回こちらにデータ入たんですけども再生ができませんでしたそれはなぜかと言いますとこの CD プレイヤー再生できるものが決まっておりまして CDCDRCDRWMP3WMA この様式でなければ再生することができません続きまして他の媒体で再生してみたいと思いますまずはですね USB ちょっと待って線がはいえまずはですね USB 接続端子はこの電源の裏側こちらにセットしますはいつけましたさあ USB と認識しましたはい直すぐ再生されますこちらでストップすることもできますえ続きましてえマイクロ SD こちらにも音源が入っておりまして同じく USB の隣にありますこの SD のところに差し込みます上と下ありますのでお気をつけくださいはいつけました はい。SD カードでも再生できます。aux 端子があります。ということはですね。はい。例えばですね、今回はちょっとスマホでやってみたいと思います。スマホのですね、端子に 3.5 のオーディオプラグですね。はい。こちらをですね、差し込みまして、本体、この CD プレイヤーのこの真ん中のところの差し込み口がありますので、セットします。で、あとはこのスマートフォン側で au、これですね、再生していきたいと思います。す滑る滑る滑る。スタート。 はい。スマートフォンの音量ゲージでも上げたり下げたり、そういうことができます。あとはですね、もうこういうコードわずらわしいって方は、スマートフォンのですね、Bluetooth 機能を使います。ここをオンにします。はい。ブルーと書かれていますものですね。はい。こちらに CD プレイヤーと出ますので、こちらを選択します。再生プレイヤーから再生ボタンを押します。はい。 はい聞こえましたスマートフォン側からでもですね音を上げることができますしこの本体のところからでも上げることができますこちらの CD プレーヤーなんですが1曲の中でこの箇所とこの箇所の間だけをリピートしたいというですねそれを叶えてくれますで方法はですねまず CD を再生しますはいここのですね AB ボタンを押します スタートしましたでここで切るそうすることではい切れるでスタートして戻る AB 機能を1回押してスタートそして止めたいところで AB を押す そうするとその間の曲を再生することができますこれめっちゃおすすめです進む 戻る音量上げる下げるそしてモードの切り替えこの5つの操作は本体でできますそれ以外に関してはこのリモコンを使う必要がありますのでこれはなくさないようにしてくださいあとですね本体にこういったものも含まれておりますこちらはデスクスタンドといいましてこのくぼみにですね CD をセットしてあとは背中の部分を変えて角度を決めることができます使わない時はですねこちらこういった形で細くすることができますくぼみのところに乗せますそしてあとは床に置くことができます、まあ 高さ調整とかね部分に関しては平たく置いたりえ傾斜をつけたりすることもできます本体の注意点としましてはこれを剥がすとこれレンズ部分がありますのでここはですねもうできるだけ手を触れないようにしてくださいもし触れてしまいましたらレンズクリーナーと柔らかい布で拭いてくださいここがですね汚くなってしまいますと CD が再生されない場合がありますのでご注意ください はい。じゃあ最後にですね、こちら、壁掛けのですね、設置方法をやっていきたいと思います。え、なぜですね、監督、こちらの壁に関しては、賃貸の家なので、壁にですね、こいつを打ち付けることができませんので、今回ですね、ベッドに板を買ってきました。えー、ダイソーで買ってきた、こちらの板に、この CD プレイヤーを付けていきたいと思います。はい、こちら、ウォールマウントプレイヤーというものが、中に付属しております。えそして、このネジ関係が入っております。中を見ますとですね、この3つの 種類が入っておりました監督説明書見たんですがこの2つに関してはちょっと使い方がわからなかったので今回はえこのネジのタイプですねこちらで付けていきたいと思いますこちらなんですが一回監督間違ったのですがこちら側で付けてください色々いろいろ調べたところですねこのネジはですね4カス止めちゃうと止まんなくなりますここで、ね、出っ張ってね干渉しちゃうんでつけれませんへこんだところのネジ穴をネジで止めますこれくらいの糸だとこうやって貫通しちゃうのでこれくらいの厚さが あるところにつけてください空き部分があるところを下にしてそば垂直にセットして剥げますそうするとつくことになります揺らしても全然大丈夫ですいきますはいつきました はい曲が再生されました壁に穴を開けるのが嫌な人はですね白いねこういったボードを買って立てかけるだけで、ね、壁を傷つけずにねこちら今回 CD プレーヤーを紹介させていただきましたえなぜですねこの CD プレーヤー2回目作ったかといいますとコメント欄で視聴者さんがいたからです今この解決できるところとしましては1人目はですね購入を検討しているのですが音質や CD の回っている音など気になったりしますか今現在音再生しててないで cd が回ってます ただ、耳元で聞くと、まあ、確かに、サーっていう音は聞こえるのですが、音楽をつけちゃいますと、全く気になりません。で、あと、音質なんですが、重点音を聞くスピーカーと比べたら、やっぱ全然違いますけども、部屋で聞く分に関しては、問題ないかと思います。ただ、音楽にこだわりがあるぞ。もう、ヘッドホンとか、あとライブ会場とかの音楽をこれに期待しちゃダメです。続きまして、二人目がですね、え動画を拝見させていただきまして、いいなと思ったので、購入してみようと思うのですが、壁への付け方がいまいちわからなくて、 説明動画など上げていただけると大変嬉しく思いますちょっとこれはですねどう使うかわからなかったですネジを2本奥に深い部分に差し込みましてあとはグリグリ回して壁に片手セットすればいいかと思いますちなみにこれウォールマウントに関しては本体1個買ったら1個つきますその部屋移動でこれを持ってって片手つけたい場合は2つ買う必要がありますのでご注意ください、はい、最後に3つ目普の方は3つ質問がありまして購入したんですがリモコンの電池を入れたのに動かないそういった場合考えられますのが一旦こいつ電源落とします、ね リモコンですね電源ボタンを押します反応がありませんなぜかと言いますとこいつがねもう特殊仕様でしてこの紐を引っ張らないと再生しませんの で, であれ電源何回押してもつかないなって思う方はこれ引いてくださいそうしますと 液晶ディスプレイに画面出ますのでこれで紐も引いてこの液晶ディスプレイ表示がです、ね、映らなければ故障している可能性がありますのでその際はメーカーにお問い合わせください、はいえー、2つ目の質問がです、ね、毎回電源をつけた瞬間爆音で流れるというわけでこちらもです、ね、監督テストしてみました、えー、ところですね電源に関しては1回見ていただきたいのですが、はい、電源入れますはいでここ今 CD 再生されますで音が出ましたはい えー、お分かりの通りですね最初1010 10のボリュームでなっておりますもう再生ボタンを押したらリモコンのですねこのプラスマイナスボタンバババババって押すかもしくはこの本体の部分のこのマイナスをバババって押すしかありませんちなみに音量がですねマックスで はい、音量最大30となっております実際ちなみに監督これ使ったのが外なんですけどもまあすごいね広い場所だったらあんま聞こえませんでした部屋だともう30あればもう爆音ですはいで最後に壁の付け方が不明はいこちらもですね先ほどご案内しました通りですね今回はですねこの板でやったのですが壁に付けるのちょっと嫌だなっていう方はですねこれを使ったりですとかあとはこういった板を買いまして ちょっと壁に立てかけるみたいな感じにした方がいいかと思います。ちなみに立てかけてみますと、まこれままやったら倒れちゃいます。なので押さえてこうやってやる分には問題ないかと思います。はい。 あー結構おしゃれかもしれませんねただこの紐に関しては垂直に下ろすので、まあ、ここに垂れ下がってる形でおやここなんか白いボードにして上は上でなんか物を置いてありかもしれませんねまあ、これをね支える何かをここにガチャって受けなければなりませんけどもはいというわけでですねこちらの CD プレーヤーめちゃくちゃおすすめですね是非興味がある方は購入してみてはいかがでしょうか 監督一番この CD プレイヤーでいいところはですね多種多様なデバイスで音楽が聴けることですね CD はもちろんのことこういったこのコードが入ってますの、ね、で例えば iPad ですとか iPod ですとかをつなげて音楽を聴くことができるあとスマートフォンの Bluetooth でもう線をなしで飛ばすことができるマイクロ SD とあと USB の音楽も聴けるといったところ電源さえ確保できれば FM ラジオも聴けたりしますあと意外と嬉しいこの AB パートのリピート機能で、ね、これもですね別に操作簡単です この AB を押すとスタート地点そしてまた AB を押すと終了地点になりますので自分がこの曲のこの歌い出しが好きとかねあればこの AB 機能を使って聴くのもありかと思いますただですねこちらなんですが監督前回の動画でも伝えたのですが CD をですね防護するものがありませんのでその環境によってはホコリが入ったりするのでなんかカバーとかね はい、えー、逆5000円ぐらいで買えるこの CD プレイヤーめちゃくちゃおすすめですので、いいなと思ったら概要欄にリンク、えー、2021年版かなぜひ見ていただければなと思います。はい、というわけでですね、この監督ラボでは、えー、自分が好きな動画やおすすめしたい、共有したい動画をお届けしておきますので、ぜひですね、今最後までご覧いただきました方で、えー、登録まだの方はチャンネル登録を押していただきますとありがたいと思います。では、また次の動画で会いましょう